恩、は、河、い、川の駅から芦屋町のコミュニティバス大体15分ぐらいで自衛隊前というバス停の前からこの高浜町児童公園にやってきました D6061 号機です。 の展示にしては、えー、だいぶ程度は い, のいいと思われますがまあ一部にこういった不食も見受けられるのがちょっと残念ですねでも全体的に見たら比較的程度はいいのと思われます ボイラーは D50 の282号機を使用しているというプレートもありますキャブの方もだいぶいい感じだと思われます こちらがテンナーリア部ですライトの欠品もなくだいぶ程度はいいですこちらが非公式部 こちらもプレートが。きちんと揃っております。まあ、こちらも残念ながら。ちょっと腐食が見られますね。こちらディフレーターですね。 はい、文字構成、モンテツデフってやつですかねまあ屋外ででもかなりいい状態であることが分かりましたでは高島町児童公園からお伝えしました